さて、皆様やってまいりました。久しぶりの質問コーナー簡単版。はい、ということでね、先ほどね、インスタグラムにて、質問をね、ちょっと募集したので、それに答えて、答えていきたいと思いますイいや太郎あげあげ。まあ、ほんとにパパっとね、サクッとやっていきたいと思います。まんまんまんまん毎日メイク取って。 ありがとう撮っていきたいと思います後でプープー一本の動画にするよありがとう最近いつ恋した恋恋とはなんでしょうかニキビケア最高峰はニキビケア最高峰はやっぱね人によって肌の質とか全然違うから生きがいには何とは言えないけど皮膚か 暇どうすればいいホテル行く挑戦してみたい髪色は特にないけど俺結構暗めの方が好きかな俺は別に君のためだったら何色でもするけどねたろくんビートボックスできる んとくっつくっつくっつくっつくっつしてる彼女欲しい頑張れ ニキビ治らないおすすめの洗顔とか教えておすすめの洗顔はえマジで今ニキビ専用の洗顔を使いながらやってるんだけど何やったっけ前病院で前紹介したやつ何やったっけ名前忘れちゃったペディアックじゃなくて何やったっけあのそこに画像貼っておきまーす 1, 2, 3, 4, 5, ートイレットペーパーなくなったのは太郎くんが使い次すぎす 使い過ぎたからって本当ですか宇宙レベルのうんちをしてしまいました「鬼滅で一番生き返ってほしい人は誰ですか?」のいくんですむしろ質問あるねえよ岩切れますか水の呼吸一の方潮吹き 太郎くんに会いたいですえー、そのアイコンの人と会いたいです好きな女の子にされて嬉しいことまずこう、ギュッて<笑>この自分より低い身長の子がこうギュッてやってくるのとあと<笑>あとディープキス 唐揚げ若くなったね。本当ですか。ありがとう。唐揚げに会いたくて会いたくて会いたくて会いたくて仕方がない。触れる仕方がない。仕方がないからぐいぐいぐいぐいぐ い, ぐい。ああ、それそれ今曲とか作ってるんですか？今ね、3月、4月にアルバムを出そうと思って、今めちゃくちゃ必死に頑張ってます。め、えー、っちゃくちゃい、うん。どうやったらどうやったらたろちゃんと付き合えるえー。とりあえず月に5万円。 口座に振り込んでくれれば最低限の使いをさせていただきます好き、結婚しようこちらに口座番号だけ貼っておきます最近イケメンになったよね本当ですかありがとう好き卒業したね、おめでとうジ<笑>ンタンフはい、ということで適当にね適当にできそうな質問だけ返させていただいたので動画にするかわかりませんがお待ちくださいあじゃ、バイバイニ